어느고등학교미술시간나나에는모두가꺼리는레이와한팀이되었는데왠지표정이어두운나나에자꾸나나에게신경이가는레이입니다 멀리서나나를지켜보는레이모두가레이를꺼리는이유는그녀가레즈비언이었기때문이었습니다 그리고레이는나나이를짝사랑하고있는상태브리곤고기브리곤브리곤고기브리곤브리곤고기브리곤리곤고기브리곤고기브리곤고기브리곤고기브리곤고기브리곤고 諦めなって。何気のこなんか、その子もどうせそのうち。そうだよね。多分な勇ような奈緒を待ってるレイ。さっ、네、行くね。バイバ イ, バイあれまだいたのあ。じゃあ一緒に帰る。うん。いつも頑張ってるよね。部活。インターハイで三位以内狙ってるんだ。行けるよ。ありがとう。 그런데나나이가엄청난일을저지르는걸목격한레이 위기의순간레이에도움으로무사히빠져나온나나에그리고나나에게제안을하는레이우리이인스파이크모카에나제가지마토문리로결혼안타나는거미라이자아타나는거는거는거는거는거는거는거는거는거는거는거는거는거는거는거는는거는거는거는거는거는거는거는거는거는거는거는거 うしたい《5年間待ってあげる5年で返さなかったら》てよ《いやでしょこれって実害でしょ》《<音声><音声>年これ借りてた300万5年もかかんなかったわ》《旦那さんはこのことなんてくれぐれもよろしく》よかった。 幸せにね割り込んでいいよ。医療なく連絡してもう会うことはないからクリコットをしみやにらのセオリーを浴びよ。1回ぐらいは痛いかもしれないけど手で触らないようにして私、か愛いくなりました。理想の二人に近づけたと思いますよ。先生、ありがとうございます。 이때10년만이갑자기레이오케이오케이나케이오케이오케이오이이 元気あのさ今から会えないごめん無理だよね行くよ久しぶり久しぶりなんか全然変わんないねだって最後に会ったの10年前だよ<笑>そっか 旦那さんは元気？うん。元気。ああ好きよ。あなたの嘘まだ私のこと好き？ 나나이가레이를갑자기보자고한이유아아너도는오가네나를 나나이는폭력남편을자기대신뚝배기시켜달라는부탁을합니다시간이꽤니넌데도나나에대한사랑이아직도강하게자리잡고있던레이는망설임없이그녀의부탁을들어주기로합니다 레이의눈에뚝배기시킬표적이들어오고덱이라리어나온다어다아나다아ちらのお客様から는가이 あなたの家はいやっと帰ろうかなしょうがねえなそして無事イイールくんねんでいぬんだなげちょなて終わったたカメラにどういうこと妻が家に戻る頃には警察がたちょっと待ってよ今どこねえ<スクッ> 바보같은레이가걱정돼서찾으러나선나나에결국레이와함께도망치는나나에을먹고을먹고밥을먹고 <音楽> 18でここで残ったのがあんただけなんて。 잠시후레이에게경찰시간 <소리> 、ま、があっ면ら犯すのに <소리> 하지만이건레 、네、 이의마음을떠보기위한테스트였습니다걔니니니니니니니니니니니니니니니니니니니니니니니니 <웃음> 이렇게게도망친두사람은 、A、 의별장으로향하게되고아아아 高校の頃大好きだった感じ、急に思い出した、たあんたの隣を歩くのが私だったらいいの思い出しちゃったんだよね。<笑>管理員の連絡を받고바로달려온내이에오빠와올きニュースに出てるのって、お前じゃないよな。殺された人の奥さんか。 ここれからお前にできることは1つしかない出頭して罪を償うこと1秒でも早く帰ってこいお前が帰ってくるところはここにあるんだから明日の朝行くごめんこれからンちゃんの運転で警察に行くことになったよどうにでもすればさっさとンちゃんと警察でも何でも言ったらいいじゃない寂しかったの 一緒に実施しますもともと生きてる世界が違うあの時車に乗せたのが間違いだどうして乗せてくれたのよ私しかいないのかなと思ってそっかあんたとは関係のないところで生きていく잠시후예전에나나エア더치페이한돈을발견한레이 <모레 히> 그리고레이는다시나나여와함께도망치기로마음을먹습니다니가숨었다니헷갈려니가숨었다니니가숨었다 何も言わずに車を譲ってください蹴りつける期限伸ばしたかって切りないで私が何のために人を殺したと思いますかあら決めてんのか香典ガールにくれてやるわあんちゃん大好きだったよ お, っおいおい怒らせって割り勘で初めて対等になれた気がしたそれも今日で終わり 달리고달려서어느해변가에도착한두사람하이곳에가서이곳에가서이곳에가사가서이곳에가에 바로들이닥친경찰들레이에게진심으로마음을열 어, 열어준나나에를보여주면서영화는끝이납니다